Oh, yeah. 踊りの集団第5集団が行ってまいりました第5集団の第1組は岐阜政協岐阜県立の皆さんです岐阜政協は助け合い支え合い共に作るべきらし 5万人を超えましたこれからも25万リ合員の力を合わせて取り組みを進めてまいります盛岡三々踊りへの出場は今年で39回目今日は子供から大人まで楽しく練習した成果を I'm <laughs> ready.